いいです。開きます。じゃどんだけ開くの？すごいね。さらに1センチ。<笑>刻むよ。刻むよ。誰のせいかな？<笑>私。私です。あんま変わらないよね。<笑>うん。あ、なんかひげが見える向こうから。顔<笑>は<笑>鼻がちょっと上えるぐらい。<笑> これが食べる、はい、はい、はいよしょどうかねさらに<笑>ューキ ッ, とューキッと腕がきましたよゆいちゃん。 行っても大丈夫どこに引っ見えてそたらいいか。<笑> 何よい何よい何よい 何, よい何 まだ一センチぐらいすごい顔、ね、してるよ、ゆいちゃんバイバイって通り過ぎる<笑>ゆいさ、その腕の方に来たら何本映らへんのこっちもカメラの方に来ないとダメなんだよ<笑>眠たいんやん、あくびばっかりしてるやん。うん くつろぎますか。くつろごあ、あ、まず、これいたって。くつろごうかな。くつろごうかな。白、うん、い出<笑>てくるよ。あれはなんだ、そっち行くの。 <笑>なんか幽霊ちょっと開けるんやてよいって。 むね、<笑> あ, あ, あちょっと顔顔顔顔出出出たたたよよよ<笑>が出ましほ出ております辛いことはうくらいこんにちはい言<笑>う体がいんだ 意識ができないあすあー多分、うんうん、おーっと危ないおーっと危ないおっとこんにちはこんにちはあどうかっ大丈夫そうやなこんにちはもっとこんにちは<笑>ちゃんと考えてる分も大丈夫、えー、入ることに夢中になってるように見えねえけど大丈夫かなお お、行くか。これはもうちょっとあれかな、冷えた方がいいかな。ああ、うーん、もうなんか人思いにぐいって帰ってちょっと怖いかな。詰まってったらううあ、うん、ちょっとゆいちゃん、何しとんの？え、おおおおおお。こんにちは。ああ、こんにちは。あれゆいちゃん。 間から失礼しました。あ、<笑>潰れた電話。ゆきゃん。ゆきゃん。ゆきゃん。ほらほら、いっていいら。なんかそんなにでも、キャーって言わないね。どうしよう、ね。ゆ う, う,、ね、<笑>うた。ゆ<笑>うた。うた<笑>忘れとったわ。 あ、落ちたよ面白い取ってなく、はい、見たら。<笑> いいかもうえー。んしゃべたいやろ泳いできてさっき<笑>泳いできたよ私あ、きたえんちゃんは こ, これくらい肩、うん、<笑>はぐいって出るけど あ, あ、あなんかしゃべった ららんしでこれはフフフフ。<笑><っ> 取 れ, 取れたかな今のあ、コンコンコンって言ってる<笑>この隙間にはめて遊んでみようとかもう出ちゃう<笑> あ ん, んたもな。